皆様、ーーさあ買い出しの始まりです広くていろいろあってまず何を買えばいいかわからないですよね概要欄に改造に必要な資材は貼っておきますのでぜひチェックしてください仕切りの間に入れるアクリル板床材に使う両面テープもいるなウォールシートを貼るなら絶対に水をはじくタイプにしましょうそれ以外は 保健所にダメ出ししをもらってままいますベニヤ板も価格帯がいろいろあり種類もたくさんあってよくわからないですねお財布と相談しながら自分の想像に近い色と車に負担の少ない厚み重量のベニヤを僕は選びましたそして買い出しを終え作業場に戻ります まずは車体に取り付けられているパーツを外す作業から始めなくてはいけませんこの天井にある丸いやつでくっついてるみたいそしてライト手すりも確認して丸いポチポチを外していきますネジも外してサンバイザーも外してライトも取ってしまいますシートベルトも外してしまいますよそして全部外した状態がこんな感じ 車のすっぴんですねさて次は購入した材料を加工しながら内装をデコレーションしていきますそれでは皆様ビバ